どうももこんんんにちは積んだだなのだ今回は二重母音を勉強するのだその前に田んぼインの復習をするのだこれは何なのだ正解はあなのだ正解できた人はこのまま進んでいいのだ間違えた人はもう一回前回の動画を見直してほしいのだ今回の動画は田んぼインを多く使うのだ だから、ンボインは完璧じゃないとダメなのだ。ってことで二重母音に入るのだ。まずこれを見てほしいのだ。これは母音一覧なのだ。ここまでが前回習ったンボインなのだ。こっちが今回習う二重母音なのだ。まず、二重母音はンボインとンボインを組み合わせるのだ。だから、あ なるのだちなみに文字も「あと、い」になってるのだ文字を見たら発音がわかるようになることを目指すのだ何か足りないことがあったらコメント欄に書いてほしいのだ今回はもうおしまいなのだそれじゃあバイバイなのだ